ねえねえ切り返し戦に難しいことは分かりませんが手っ取り早く上達する方法を教えてくださいおおカエル君言ってくれるやん剣道に手っ取り早く上達なんてまずないからなじゃあ聞くけど素振りをするとき面を打つときなんでもいいけどまず体のどこに力が入るかい初心者竹刀を握る手に力が入ります上級者まず左足に力が入ります うん左足どういうことふふふ食いついてきたね外から見ててもわからないよやってる本人にしかわからない左足の親指の付け根で床をまず押してみてすると自然と体ごと前に押し出されるよねこの体ごと押し出される感覚がみんなやりたい腰の入ったうちに必要な体重移動のことなんだ左足の力が抜けてるから体が後ろに残っちゃうんだね左足が剣道の根幹だ